平成31年1月6日、第44回阿蘇郡市民マラソン大会が開催されましたまず、阿蘇郡市陸上競技協会の岩本浩二会長が日頃の成果を発揮していただきたいと思います頑張ってくださいと開会の挨拶をしましたいま続いて来賓の挨拶では佐藤義之阿蘇市長から選手にエールが送られました 大会は午前10時に小学生男子女子の2キロがスタートし次に中学一般男子5キロ、一般高校男子10キロ、中学高校一般女子3キロが順次行われましたこの大会は阿蘇郡市陸上競技協会が主催し陸上競技の普及と健康増進、規律あるスポーツマンの養成を目的に行われるものです 今年は尾里カバル川コースが工事のため阿蘇市体育館をスタートゴールとする湯の浦コースで献客が競われました今年も好転に恵まれ沿道からはたくさんの応援がランナーに届けられました競技の結果阿蘇市からは小学男子2キロで一宮小学校の塚本晃平さん中学男子5キロで一宮中学校の 岩下昌也さん一般男子5キロで寺西康介さんが優勝しました。